そのビスクドールはラジオをする。 僕のすぐたひなです。五条若野役の石下翔也です。二千二十二年一月からテレビアニメがスタートするそのビスクドールは恋をするのラジオがスタートしました。ああありがとうございます。ありがとうございます。はい。めっちゃ な, な何何すげえ笑ってるすげえ笑ってる嘘でしょ嘘でしょ嘘しょ<笑>嘘 嘘, 嘘。何面白くなっちゃってる。<笑>いやなんかがっつりとこう二人で喋るのは<笑>あのー、まあ初めてなんですよ。うん いやだからどうなるんかなと思ったんですけどす、ね、なんかすごい石毛さん頑張っていっぱいなんか言ってくれそうなんで<笑>いやそれ、ね、も, うもういいやと思ってそれあれなんですよあの配信の時に決まってからずっと言ってて、うん、全部お任せしますみたいな嘘でしょみたいな<笑> そ, えそんなことあるみたいな感じだ<笑>ったんですよねいやでもなんかマジでお任せしてたら嘘な感じがしたんで<笑> い, や い, や い, やいいかなと思いながら でもねはい、じゃああのほらこのねラジオで、ねはいろ、はいろね、まあ、先のこともそうだしお互いのこと知っていけたらいいな、はい、みたいな あ,、はい、あったじゃないですか、はい、今ね撮り始める前にちょっと打ち合わせするじゃないですかしました、ね、もうその時点でディレクターさんがね敬語なんですねって僕が、ね、なってそしたらもうすぐとさんがねいや石毛さんが砕けてくれな い, <笑><笑>いや違うだってだってだってだっ て, だって あ, のあれですよ年齢的にもやっぱり石毛さんの方が年上なので私が敬語なのは、ね、分かると思うんですよ。ええ<笑> そう、だからやはりそこの壁は石木さんから取っ払ってもらって<笑>私は多分敬語なのかもしれないですけどそうですね。僕じゃ逆に敬語じゃなくなっても失礼じゃないんですか<笑> <笑>でももともと僕そのね年関係なく結構ずーっと敬語で喋っちゃうんですよ。ああまあ確かに五条くんも敬語ですもんね。そうそ う, そう。だからそういうとこかねあの訳とすごいなんか似てるというか、うんうんうんうん、セルフ的にはやっぱ言いやすいい部分があるけど。ま、でも感、ま、謝、あ、本当にいいんですけど。え<笑><笑> かな世の中的にえでもそうでも他のねなんとなくですけど他の声優さんのラジオとか聞くと、はい、結構みんな砕けた喋り方しててめちゃめちゃ仲いいなと思ってなんか憧れはあったんですけどいざやってく<笑><笑>やってこうかな<笑>まあこのラジオとしてねでもそういうのね含めてじゃあちょっと砕けられたらなって思うよ<笑> 月はなんですけど、まあね、<笑>どんどんどんどんね、砕けていくでしょうということで、はいでねはい、まだまだあるんですよ。はい。